皆さんこんにちは。浅田スクールです。今日も n3 の文法を一緒に勉強しましょう。今日勉強する文法はこちら。何々ばかりか何々ばかりでなく。どちらも何々だけでなくという意味の文法ですが、ニュアンスが少し異なります。では、まず何々ばかりかから見ていきましょう。 では、接続からチェックしていきましょう「何々のところには普通形が入りますな」形容詞が入るときには「何々な」ばかりかまたは「々であるばかりか名詞が入るときには「何々ばかりかまたは「々であるばかりかと接続します意味は「々だけでなくという意味です 何〇だけでなく、さらに何〇もという意味です。どちらもいいこと、または悪いことに揃える必要があります。それでは例文を一緒に見ていきましょう。新しくできたレストランに来た田中さん夫婦。従業員の態度も悪く、 料理も美味しくありませんサービスが悪いばかりか料理もおいしくないそれでは例文をもう一度見てみましょうサービスが悪いばかりか料理もおいしくないサービスが悪いだけでなくさらに料理もおいしくないという意味ですサービスが悪いという良くないことに 料理が美味しくないという悪いことが追加されています次の例文を見てみましょう彼は仕事がよくできるばかりかスポーツも得意だ仕事もよくできるしさらにスポーツも上手という意味です仕事ができるといういいことに スポーツが得意といういいことが追加されていますそれでは今度は何々ばかりでなくについて考えてみましょう接続は先ほどの何々ばかりかと同じです何々ばかりでなくは何々もあるし何々もあるという意味ですのでいいことと悪いことをセットにすることもできます 会社の会議で賛成のの意意見見もも出出ままししたた。が、反対の意見も出ました会議では賛成意見ばかりでなく反対意見も述べられた賛成だけでなく反対の意見もあったと別々の2つの意見があったことを話しています今日は追加のニュアンスがある「何々ばかりか」。